はい、今回は HG シリーズゴジラ3をレビューしてみようと思います。モスラ2の公開当時に販売されたものなので、モス水中モードモスラが、えー、だいぶアピールされておりますで。この頃はまだ水中モードモスラと言われてますが、なんか最近出たガチャガチャではアクアモスラとか呼ばれるようになりました。モスラ2ですね。で次に、えー、96年に公開されたモスラのモスラですね。あとはデスギドラ。 えー、で、モスゴジ、そ初代ゴジラ、えー、スーパーエック X1、2となっております。はい、えー、まずはこの地味なスーパーエスとスーパーエックツ2を見ていこうと思います。で、えー、この<笑>作りはどうなんだろう。成功なのかわからないですけど、まあ、あの、 あんまりこの X と X2 がフィギュア化されていることはあんまりないので、これがガチャガチャに出るっていうのはかなりコアなファンは喜んだものだったのかなと思ってます。で、まあ、裏もこんな感じかな。裏は裏はちゃんと作られてますね。うんうんうん なんでこれはあの平成ゴジラシリーズのに出てきたあ の, えこ の, のなのでまあちょっと若干ネタ切れだからそろそろこれでも出そうかって感じになったのかなと思いますがだいぶあのテンション上があったものとなっておりますはい次がこちら初代ゴジラとなっております、えー、となんかこれ一旦 こう見ると、こう見るとそのでもゴでも、初代ゴジラに見えなかったんですが、まあ、初代ゴジラと書いてあったんで、そういうものなのかなと思って、えー、受け止めておりました。が、えっ、ー、と、ちょっと、あのーあ、腕がなんかこの塗装のところがあんまりここら辺、あのー、されてないんで、はしょってきたなって感じなのかな。 でも、あのー、作りに関してはあのー、1、2と比べるとだいぶ何かいろいろこだわりが出てきたのかなっていうかなんか細かいちょ小さくなった分ちょっとこういろいろこだわりっていうか、あのー、細かいとこまで作り込みが入るようになったのかなと思ってます目がちょっと初代ゴジラっぽくないのかなと思いました うん、目つきがダメですね。ちょっとえー、モスゴジですね。で、このフォームがかなりかっこいいですね。うん。それあんまり顔が、顔がちょっとモスゴジっぽく見えないのかな。あまあでも、でも形とかがなんか、なんとなくこのフォームがやっぱりモスゴジ感は出てますね。うん 同じく尻尾が、ここの背びれのところは塗装されてないのが金になったとこかな。で、これめっちゃくちゃダブった記憶があります。これも、あの、モスラ2を見た帰りに、えー、ガチャガチャやって、えー、自分はあの水中モードモスラはなかなか出なくて、これが、これがいっぱい出た記憶があります。なんで、このゴジラはかなり大量に家にありました。 まあ残りは全部メルカリで売りましたはい、はい、次がモスラ96となっておりますこれはあのー、映画モスラに出てくる神聖モスラですねなのであのー、屋久島のパワーを屋久島の杉の木か屋久島の杉の木のエナジーを吸い取ってなんか緑色っぽくなったのか な, なんか緑々しい感じのモスラでしたね 裏の塗装はちょっと、ちょっとだけ端折ってますね、これは。うん、られてる。で、まあ、なんかこのモスラーすごい綺麗だなって、なんか、思っておりました。今までのモスラーとはまた違う色彩をつく今、緑とか入れてこなかったんで、緑とかブルーとか。あ、ブルーがない。これ、よいしょ。これあの、なんだ。 バンダイから発売すソフィなんですこの僕は好きだったのがこのブルーここら辺に使われてるブルーとかが出てたと思うんですけどここにやっぱりないなやっぱこの色はちょっとコスト的にこれ以上使えなかったんですかねもう緑と黄色と赤ともうこれ以上使わないって感じなんですかねやっぱなんか限りがあるのかな うんなんで裏側も全然ないですしね。でも200円の割にはこのクオリティあとこのなんかボリューミー な, この な, んかなんか背中がボコって出てて、で、この羽も斜めにポッていってる感じのこの何ちょっと。 ボリューミーな感じがとってもいい感じですね。<笑>ボリューミーっていうのかなえー、デスギドラとなっております。デスギドラはモスラの敵なんですが、に出てきモスラに出てきた悪党なんですが、なぜかこのガチャガチャに商品化されたのは、えー、あの完全体の前となっております。 完全体がちなみに、このお菓子の、お菓子の食感に出てきた感じで、こんな、ちゃんと羽がぴょーんって伸びるやつなんですね。なんで、こっちの HG シリーズの出過ぎドラは飛べないバージョンですね。でも、これでも十分、あのー、親モスラをボッコボコにして、えー、コモスラもボッコボコにして、親モスラを瀕死に追いやるぐらいの力があったんで、かなり強力な、えー 力を秘めていいたんだなと思いますでもこのこのバージョンがあのフィギュア化されたのはそんなにていうかないのかな分かんない多分ないはずあのこっち の, 何の完全体バージョンのこの羽がついてるバージョンはもういろんなところ、まあ、他にもバンダイ以外でも商品化されてるけれどもこの羽履いてないバージョンは うん、HG シリーズ だ, けだったと思います間違ってたらすいません。なんでかなりチョイスがマニアックですね。その XX2 といい、うん。ラストが、えー、この水中モードモスラなんですが、えー、上から見るとかなり何かっこいいんですが。 かっこいいんですが横から見るとなんかフィンフンって感じですねなんかこのひなーとなかもう飛べない蝶々みたいな感じですねちょっとこれが悪いのかなちょっと普通にもうちょっとこうピンク伸ばせばいいのかなでもこの塗装もこの裏側羽の裏側とかもあのー、なんかケチってる感じであまり自分は好きじゃないですね最近出た えー、HGD プラスの水中モード、えー、アクアモスラの方がすごくかっこいいんですけれどもこのモスラ2表紙を飾ってた割にはモスラ2のこの水中モードモスラ表紙を飾ってた割には大していけ、えーうん、てないなぁと思いましたただこれが欲しくて何度も何度もガチャガチャをした記憶があります で、ここでも、なんか、この水中モストラも、ここら辺、確かこの、背中とか、ここら辺、確か水色だったんですけれども、さっきのモストラ96と同様に、あの、そこの、塗料が足りなかったんですかね。<笑>その色だけは、この、ここでも出せてないですね。残念。<笑>当時はこれかっこいいと思ってたんですけれども、なんか今頃見ると、そうでもないって感じですね。 ね、はい、これで HG シリーズゴジラ3のレビューは終了です。はい、ありがとうございました。